いい体つきだねみんな。いい そそうそう、右回り右、ねはいもうのもて い, こういいね2歩、はい、も歩いてって。<笑><笑><笑> は近くでこちらへあこからはですね、おでんけんひなちゃんで、かわいいお顔も披露していきたいと思います。<笑>はい のののお顔の方にお知らせらにくださいいといいいきますそれではよ、えー、ーて移動距離が長いからどううもも別けど細かくほんまに分かってるかどうか確認するのに細かく23歩、えー、ずつ進んで前に前に前 に, 前に来るようにお、はい、願いします。はい あんんんまままりりなななさくはき触すそそことうかお尻緊張し。ててるのしてるてんのし<笑>緊張してない ハハハ。 ありがとうございます可愛 い, いですよね<笑>なんとも、ね、言えないとっても可愛らしいお顔をすることができますさあこのね水族館のすぐ隣にあります目を取りは残リアすをもらっているからなのかこの2棟はね本当に仲がいいですさあ今までねたくさん方も生まれてありますさあこのね2棟のこの友達一家のね近郷もパラダいスの公式ブログや YouTube などでアップしています SNS とかもチェックしてみてくださいねはい、帰ってき た, か帰ってきたらね SNS からも応援していただけたら嬉しいです、うん、お父さん、ごちそうさまでのお時間スタートしていますぜひお写真たくさん撮ってみてくださいね<笑>アシー・マラダイス SNS へのご投稿も大歓迎となっております。いいお写真撮れたなと思ったらアップもお待ちしておりますのでねぜひ可愛く撮っていってください